平野の仕様に起こったハプニングが明かされた。高橋海人、平野の仕様のハプニングを明かす。メンバー同士が、可愛いと思うところを明かす。お前のここが可愛いぜ。座談会という企画の中で、高橋海人、こうは正式には、はしごだかは、紫てるはメンバーを笑わせるためだったら、自らを犠牲にして、体を張ることをくとしないと、平野について話した。高橋には、そんな平野の、 忘れられない出来事があるという。それは高橋、平野、神宮寺勇太とシクストウンスの森本慎太郎の4人で海に出かけた際に起こったそうで、高橋は行ってみたら曇りで天気が悪かったんです。海に入るにもテンションが上がらないな、せっかく来たけどどうしようってなってる時に、紫てるが、お前らそれでいいのか、と。今から海に一番テンション高く飛び込んだ奴が優勝なって盛り上げようとしてくれて、 一番最初に海に走って行って思いっきりジャンプして飛び込もうとしたんですけど飛び込んでそのまま頭から突き刺さってそのままパタッと倒れて波に撃たれて岸に上がってきたと平野に起こった衝撃のハプニングを振り返り MC のバカリズムを驚かせた平野はその時のことを計算と違ったと言いますかジャンプして横になった状態で入ったら面白いかなと思ったんですけど 思いのほか脚力があったもので飛んだら頭の重みで頭が下になっていったんですよ。でも僕テンション上がってるから気づかなくて、ノーガードのまま頭から刺さって、そこから記憶があんまりないと解雇。その後、整形外科行ったんですけどと病院に行くほどの状況だったことを明かした。モデルプレス編集部、情報、日本テレビ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。